演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いします駿河屋さんのメーカーのお菓子を食べたいと思いますこちら以前自分の地元にあるベルクラインというお店を紹介した時にそこでコラボしていたワッフルを販売していた会社ですね こちらも老舗の地元企業ですね今ここにあるのは冷蔵食品だけなんですけど他にもまだ余裕がありますでも冷凍溶けたら嫌なので先にちゃんともう食べちゃいますねまずはこのこしあんのソフトクリームかなちょっとなんか丁寧に包まれてますねでもちょっと姿見せてくれないかないい小豆色ですねではいただきます 溶けるのが嫌なので一気に食べています感想は後でまとめていきますのでその時までお待ちくださいねまあすぐに来ますけどね最初に食べたこのコシアンのソフトクリームは食べた瞬間にあんこの優しい甘さの人の中でふわっと広がってきましたねコシアンなので中にちょっと積み取るとかはなかったんですけどあんこのまにあれだけ出ているアイスって珍しいですね。そもそもも。 アイスに入ってるあんこってつぶあんのイメージがあったのでこしあんでこれだけすごいので食べたと本当にいいと思いです そ, そしてこちらのバウムクーヘン2種こちらはそれぞれあんこのあっさりとしたさ抹茶の芳厚な風味が噛んだ瞬間に来て中ださるわっでした、ね、一口サイズなのでお手軽に食べることもできたのも良かったですもうちょっと大きなサイズもあった気がしますねそしてこちらのアジガサこれ生アジガサ食とてる時これ冷凍なんで ある程度持ち帰りも想定されているんですね中に生クリームが入っていてそしてそれぞれのあんこはあんことプリンとかが入っているんですけどそれでこのオグラはシンプルな小豆<笑>練り羊羹はコシアン風ですねでも羊羹の中でも、ね、ちょっとコシアンとも違った食感がありましたプリンはもうちょっとプリンの味がよあった方が良かなもうちょっと溶かしたらいいのかもしれませんでもちょ ドぐらいででも十分に美味しかったですやったすやぱりクリームなのでちょっとひんやりできるのがいいですねそして抹茶は先ほどのバウムクーヘンと同様に方向な味わいをしっかり感じることができましたそして、ね、もうこの中でやっぱり一番良かったのは、うん、このオブラかなシンプルなのが本当にいいですやっぱりこういうのはシンプルなのがいいのかもしれませんねで今度はその味方の常温版ですねこちらをたこぷり食べていきます 常温版がこれと白ワしかないんですよね。なんで生の方が種類多いんだろう。生の方がいろいろやりやすいで。冷凍すればいろいろやりやすいのかな、うん。まあ、そういう疑問は持ってても失りもするので。では。こっちはシンプルなドライヤーみたいなのですね。では、いただきます。あれ。生よりも通常の方が、うんー、これは。かな。 こちらのなから お, なんか お, おまんじゅうにくいなこんな解説書入るのって相当歴史あるものなんでしょうねではいただきますただの焼きまんじゅうとは違いますねこういうのが入ってるだけのことはありますそれだけ歴史があるっていうことなのかなお店と一緒に続いてブスペこれは和菓子なのかなっていう気もしますがまあ食べてみればわかりますよ、ね、ではいただきます ブッセは和菓子って言うのかなーうーん、違う気がするでも美味しいからいいかいや、でもやっぱり和菓子の方がですね続いてはカステイラこれも和菓子なのかなっていう気もするのですが、まあ、そういう話も聞いたことがある気もしますねなんか気がしますばっかり言ってますねお見た目はこんな感じですではいただきます スラはちょっと思っってたのとと違うかなんちょっと残念かも2種類の味が差はどちらも中のあんこがしっとりしていて美味しかったんですが個人的にはクリームが入っている冷凍の方が好みだったかなと思いましたねんなんだろう生よりも冷凍の方が美味しかったやつってあんまり見ない気がしますもちろんこれが美味しくないわけではないんですよ ただ、自分の好みとしてはクリームが入っていた方が、あんこの甘さがより引き立って良かったかなと思いました、そういう意味ではちょっと残念だったかなという気もしますね、続きましてこちらのこのブッセ3種類、こちらはちょっとやっぱり洋菓子っぽい感じでしたね、ちょっとあっさりした生地、サクっとした生地の中にそれぞれ抹茶、マーマレード、バニラクリームが入っていて、バニラクリームも意外と酸味があったんですが、何の酸味なのか分かりませんが、でも個人的には一番このマーマレードがお好きでしたね。 中のマーマレードの酸味がしっかりとブッセの生地によって引き出されてその、ねまあと和歌山はみかんのおいしい場所でもありますのでじゃなくておいしい場所なんかじゃない名産品だ名産品名産品はでもありますのでその影響もあるのかもしれませんねだから地元に戻す地元に、まあ、花を戻すとい気もしますがそしてこの2種類のカステラこれは新生地がちょっとシンプルなんですって あっりちょっとシンプルすぎたかなもうちょっと味があってもよかったかなと思いました、ね。抹茶も決して味がしないわけではないのですが味方やブッセの抹茶の部分どうも控えめすぎる気がしますもうちょっと抹茶の味を感じたかったな他に美味しい抹茶商品があるだけにちょっと残念に思えてしまった部分がありましたねそしてこのポンジまんじゅうこちらのおまんじゅうはちょっと焼いてある部分に歯応えが出ていて たたたただのままとはまた違った美味ししさがありましたね中のあんこの甘わさもさっぱりしていてとっても良かったですやっぱりこういうのが洞窟されなくて歴史があるということなのかもしれませんねそれでは、はい、最後に並ぶのはこちらですなんかちょっと袋とかに包まれてるのもありますけどではその袋に包まれているこちらから袋やなのに包まれているこちらの方からいただいていくことにしましょうかまずはこちらですねおっと 手こずりそうですちょっと後回しにしますこっちから先に行こう手こずりすぎて時間がわっとなんかロールケーキ抹茶みたいな感じですねこれではいただきます ロールケーキとかとはまた全然違った美味しさがあるますねでもようかけにく い, いここで大変な大失態を犯していることに後で気づきます本当申し訳ないです後日雪辱を晴らさせていただきますはい続いてはこちらのおかげいきます、うんあの どん な, 味なんだここで塩気を投入これでもうひと頑張りできるぞ、まあ、頑張って食べるっていうのもおかしな話なんですけどね置いとけばいいんだしでも食べたいはい続いてはこちらのモナカこれ自分でやるタイプなんですねというわけでさっさと食べちゃいましょうすでに割れちゃってますしねではいただきます サクサクの中にはやっぱりあんこですよね自分で合わせるっていうのは一手間あるのがいいのか悪いのかそれは当然こ仕込いないかないやね至福の時間というのはあっという間に過ぎていきますねまあちょっと先ほどストラブルがありましたがあとはおまんじゅうと焼き菓子では お饅頭が違います。さっきの焼きお饅頭の仲間かなこれ。なんか似たような雰囲気がある。でもちょっとか生地はやばい感じ。ちょっともっちりした感じがありますね。ではいただきます。締めくくりの焼き菓子たち。私服の時はやっぱり終わるのが惜しい。まず最初にこちらの三種類の羊羹なんですけど。 いずれも噛んだ瞬間にあんこの甘さが決えってまして一つは栗煮なので栗の食感も味わうことができました一口サイズなんですけどしっかり感じることができましたねというよりこれは一口サイズがあるのかな こ, こそ大きなサイズもあるんでしょうちょっと一般でいわゆるヨーカーでレンズするのは大きなサイズもあったんですけどそれ1本で1500円とか2000円とかするのでさすがにこれだけの量があってそれもっていうのは いろんな意味で問題がありましたので、ね、今回特口サイズに来ましたがそれでも十分満足できましたうーんーこの中だこれ中だ特にこれだいろいろ対応してるようなわからない、うん、ダイナゴン羊羹がおすすめですね<笑>しかし一本2000円の羊羹になって初めて見ましたよそして このちょっと順番前後しますけどこの金のほんの字まんじゅうはさっきのまんじゅうと比べると生地が柔らかめで弾力ある生地であんこはさっぱりしてましたね先ほどとはまた違った大きさがじゃなくて大きさじゃなくて美味しさがありますが自分は先ほどの方が好きかなと思いましたでもこちらも十分美味しいですよねこちらのあられはちょうど塩気が欲しいなと思っ来たところに食べましたので。 本当にお米の味と塩気がしっかり口の中に広がってきてサクサクとしてしょ音も心地よかったです、うん、とこういう甘いものの中にちょっと塩気が入っているっていいですね、まあ、そのあたり考えて変えようという話なんですけどそして次のこのくず玉これはちょっと一体何がしたいのかわからないようなお菓子でしたねなんか砂糖が中に 羊羹とかラベとか入ってるんですけどなんかその中にある砂 糖, 砂糖を冷まさなきゃっていうような感じでいこれ調理品じゃないんです完全な勘違いしてましたわ調理品でしたわこれなんか作り方書いてるしもうこういうとこ見落とすからえらいことになったのんおいしこれは今回食べると断念したのが実はもう一個あるので ここれれをリベれリベベンンジ、ジでししたいいと思まます本当に申し訳ありません自分の失敗を人のせいにしようとして。で、今日取り直して次いきましょう。栗まんじゅう。こちらも栗の風味がはって美味しかったんですが、なんだろうなぁ、さっきまで の, のやつと比べると、あんこの甘さも控えめで、栗もそこまで強く感じられるわけではなかったので、初めてかもしれませんが、栗まんじゅうより通常版の方が美味しいって思いましたね。まあ、通常版でいうのもまた違うのかもしれませんが。 このお店に限っては栗が入ってないほうがおまんじゅうのほうが自分個人としてはおすすめですこのお店では鶴ヶ屋さんに入っておりますねそしてこのモナカはサクサクとした皮の音まで心地いい感じがあるただちょっと自分でやるつもりでちょっと割ってしまったりとかそういうこともあるのですが自分が不器用なのもあるとは思いますけどねな<笑>のでちょっとその辺が手間かなと思うのは少しマイナスポイントですね、えー、次 こちらのこの鼻つむぎいこの抹茶のロールケーキみたいなやつですね抹茶の餡の甘さが口の中にふわっと広がってきて生地が入っているのであんこだけとは違った他の変化もあってそれもただのロ ー, ローソンとかのロールケーキとはまた全然違うような組み合わせ食感で本当に美味しかったです抹茶好きの方におすすめできますねそしてこの最後の方に食べたこちらのプレーンせんべいとピーナッツせんべいこちらは サクサクッとした心地よい音 と, とともにミルクの甘さが口の中にふわっと広がってきましたそしてピーナッツが入ってるとちょっと香ばしさもあるのでこちらの方がいいですねどちらもおすすめできますそしてこちらちぐさっていいんでしょうかちぐさは多分クッキーみたいな生地の中にクリームが入っていて食べているおすすめと食べているとほろほと崩れていきますそしてクリームが程よい甘さで口の中にふわっと広がってきましたね そしてこちらの黒糖の方がより優しい甘さになっているのでこちらの方がおすすめですで、今回いろいろ食べてみたわけですけ個人的に特に美味しいかなと思ったのはまあ、まあ、アイスはアイスはこれ一つしかないのでアイスなんですこれでアイスはこちらですねそして バしてはマーマレード羊羹は練り羊羹ダイナゴンようかん味がさは生味傘のオグラそして焼き菓子は黒糖のチこれですねこれらすべ て, こ ち, らもて、うん、こちらの点数とさせていただきます他も ど, どれも美味しかったですよ、ね、まあ今回地元のお店でこんな5000円ごしに使ってますのでなんかこういうの見せるもんじゃないかもしれませんが